桜八跡セッティーすいませんっぽいの、ね、皆さんあの民謡も何もかも入ってないですけどぜひ踊りたかったの で, でこれはあのー、大宮あ埼玉の大宮同心というチームが作った簡単な振り付けの、えー、専門桜ですがもっと違う振り付けで踊れる人は自由にもっと違う振り付けで踊っていいですし何だったら工藤静香ちゃんのこういう振り付けで延々とやってもいいです。 もう自由に行きますよ雨の中は頑張っていいかしらそうあのあ私はよよくってってたた方がよかったね皆さんじゃあ石狩り車検3番スタートお願いします。 武士たち、武したち、大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 はい。 気を1、はいえー、自位にまだっていいシリーズ一旦落ち着きましたそれではどうも皆さん、えー、とここは一ちも色の一恵と愉快な仲間たちでしたどうもありがとうございまし た, ごました CD ごめんなさいねはい。